酒を煽り「翌朝気づけば腕や顔に」「あざを作ってさ笑ったよね」「明日の仕事なんてサボれサボれ」って今思えば若気のいたりだよね「桜が咲く3月の半ばに」「恥ずかしいような過去がかさばり」「けじめをつけたんだよ」「バカなりに俺から君に言葉を送りたい」

頭の中支配するのは過去や今より未来のことさこんな俺も気づいたらお父さん君もきっとママになるんだろうな誰だって最初は初心者わからなくて当然さ恥じんな聞いてくれたらいい下手なりにでも君の力になれるはずだから

小さから「感じられる君なら乗り越えられる」「壁を越えることも喜びに変え」「この広い空へ向けて羽ばたけ」「後ろは見なくても構わね」「海に捨てたくだなくならねいわけを」「黒字で埋められた関係を」「みたいにきっと順風満端」「笑えればそれで準備